私リカちゃんよ昨日のハイキングとっても楽しかったわ空気のいいところ歩くっていいわよだからお腹がすぐ空いてすぐ食べられてリカまた行きたくなっちゃったな今度はあなたと一緒に行きましょうね楽しみに待っててね これはゴーヤですゴーヤー店のとおりのゴーヤですけどもこれはうちの庭で作ったゴーヤです今日は日本を収穫したんですけどもまだあと4個がおぼるぐらい回してます随時進んでいこうと思うんですけども これだけ大きいとなかなかね、美味しいですね。やっぱり食べるとしてらゴーヤーシャンプーかな。が一番美味しいと思います。今日もまた美味しいものを食べたいと思います。 ということで、今日の夕食なんですが、ゴーヤシャンプー。山菜のみそ汁ですね。漬物。ずっとこの赤いのが、ゴ ー, ー、はい、このこんな赤いお茶ですよ。それでは、食べてみましょう。 Mãe! Uma... 全然苦 み, みはねうまみだけは残ってる感じうんなまや。 なかたし食べたことないですね初めて食べたのが社会人になって1年目の関係会みたいなところで膝が入りやったんですけどねその時は初めて食べた非常に苦味があるなと思ったけど美味しくてね大好きになりましたね ちょっとそのめっちゃ甘いんじゃないけど自然な甘みがありますね。 去年食べたうごいやのチャーハンを巻いて育ちました。去年は、ね、一度ダメだったんですけどね、今年は一緒に承認されて、まだまだその長くはありますよ。原稿は暑かったけど、それこ災害したのかな ジムでも病院でもね。最後は搬出とかないじゃないと入れないですよね。熱のある人は特に駄目ですので、なんかそういうことになってますけども。 き出しね、はまっちゃいました、ね、楽しくてしょうがないっていうか結果出すのは時間かかるんですけど毎日毎日やってればね成果は出てくるんで。 ね、三密とかいっぱいしますけどもそれ思ったんですけどね本当に自粛してしまえば何が楽しめるのかなと思って趣味らしくがないから趣味を作ろうと一年に一つずつねそしたらかなりのお祭りになるんじいな昔ねゴルフの打ちっぱなしによく行ってたんでしょう会話意見分のになったし気持ちよかったな 体者は 1300, 1300なんてあっという間に取ったのね。 言われてもおなかしますからね、うん、すぐにすれば何とかなるかもしれないけどそれもねえ体によくないし、うんうん、<笑>今ですごいフェイスの約1000何にも考えてなかった やっぱその宣言する年ずつこうなるでしょうね。 かつて犬が出てきたんでしょ ね, いつも横でね尻尾を振って飛び過ぎてきてそんなに目が覚めたらもう、ね、いないなってことを見てねやっぱ切なに ね, ね犬を飼うとね幽霧でもらっちゃうけど。 上、so。 もごい。今度で動けなかったら、火星力したいのにね、なかなか、動画つかずに、ダメだった。初めだ、じゃあ、目標を、来年の夏には、海に行こうという風にして、火星力や熱中になるかにして、楽しもう。う、おう、ラスト、これ、これは目標が見つかってる 友達世代というのもへとしいい年越うてきてだいぶ変わりましたね見せくれも変わりましたしねえまあ見せくれが一番かなこの中ですは、頭のせっぺんがもう髪が抜けちゃってカッパみたいになってるんですよで色がは黒いからね黒カッパって言われてるんですけど黒カッパって焼酎のネーミングにありそうじゃないですか this. <laughs> 甘草さんは研究チームに渡して来年の早巻きに備えます来年も満開満開で必要な満開でもない満載でもない大量に大量にそこ大量豊作祈願しまして最後のおつけ物をいただきたいと思います祈願しまして最後のおつけ物をいただきたいと思います